皆さんこんこにちは東電灯を申しますえー、本日も天候に恵まれまして、えー、今日明日たと、えー、2日間、えー、出演させていただく予定なんですけれども、えー、今日明日踊らせていただきます「風神雷神」というのはこちらの桜タウンよさこいで見納めになりますので、えー、皆様の記憶にしっかりと、えー、染み込むように 力強く踊りたいと思いますので最後までどうぞよろしくお願いします踊り子構え 大地の声を聞け全ての声を包み込み風とともに舞い上がれ。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 ありがとうございました。当年の皆様に今一度大きな